新しい夢をあなたと一緒に育てたい新規です「新規」「新規知らなきゃ男じゃないよ」「新規知らなきゃ女がさ」「アズカードの新規です」 申し上げにくいんですが、ご主人は妊娠しています。五ヶ月だってさ、マジで。それより、あっちの方がびっくりです。なんと一週間ぶりぞく、のうろう。ああ、あ、あれはなんだ。みんなの勇資、一週間か。一週間、のうろう。そうか、一週間まで無理そなんだ。頼もしいわ。のうろう。 パーティーに行きませんか。もちろん。でもドレスが。あ、一週間。そうよ。ノーローンがあるわ。ありがとう。一週間ノ ー, ー, ーローン。明日のパーティーに行きませんか。もちろん。でもドレスが。あ、一週間。そうよ。ノーローンがあるわ。ローローありがとう。一週間ノーローン。 こんな金利の時代に投資信託とのセットで定期預金 2% 新生銀行今すぐ新生パワーコールへへー新生銀行って ATM 手数料ゼロなんだでも近くにないしね新生銀行なら新生銀行以外の ATM でも手数料ゼロいいね今すぐお電話新生銀行 だから。<笑>貯めてても楽しみがなんかあんまりないっていうか、貯めてるより預けてる金庫代より。新生銀行なら金利20倍パックあります。四五六のハローへ今すぐお電話。新生銀行。だってしょうもないじゃない。手数料ばっかり取ってね。 手数料分も金利ないじゃないですか新<笑>生銀行なら金利20倍パックあります456のハローへ今すぐお電話新生銀行借り入れと返済のバランスを取ら。 ダメななのです借り入れ少な い, 方がいいいが早めに返した方がいいメガネを外した方がいいロロ「収入に合った計画を《収入に見合った金額を無理のな い, のない返済プランで借り入れ少ない方がいい早めに返した方がいい》髪をほどいた方がいいロロ「収入に合った計画を》 これがゴーゴーバズーカの威力だゴーゴー連城め覚えてなさい、えー、審査に通って一安心だ。これで新しい怪人を作らなくては。あいつらも大変なんだな。でも、ノーローンは何度でも一週間無理息。その分こっちはやりくりに余裕があるんだ。奮発した新怪人が叶わないとはこれが何度でも一週間無理息余裕のやりくりが生み出した新型ゴーゴーバズーカの威力だ最悪だ覚えてなさいよ。 お疲れー。お疲れ様でし た, でした。はぁ、あ、給料日前きついよんな。え、前川さん月給制なんすか何お前ニット制なのはい。人によって雇用形態違うんすかねえ、お前もいや僕完全不愛って言われて。完全不愛はい。いや、それは無茶だよ。めったに倒せるもんじゃないよ。やっぱそうなんすか今もうほんと欠で。とりあえずノーローン行けよ。何度でも一週間無利息だから。うわ、それめっちゃ助かります。で、ちゃんと雇用形態変えてもらえよ。まず倒せることなんかないんだから。はい。 どうやら連中はノーローンとかいうところで資金をやりくりしているらしいですなんだとよし我々もそのノーローンとやるで早速優勝受けるのだえー、<笑>これで勝ったも同然最高い全然やりくりがくいかないではないか覚えてなさいあいつらノーローンをく使いこなせてないみたいなビちゃんと全額返済すれば何度でも週間無利息なのにねレイク・アルサのあるあるさ 例えば旅行まであと三十日って聞くとまだまだ先の話だなーって思いますね。でも実際はすぐ来ちゃう。そう。つまり三十日であっという間。だからレイクアルサはスマホからの申し込みでなんと六十日間利息ゼロ円え。長くお得といえばレイクレイクレイクがあるさ。そ覚えておいてね。レイクアルサのアルアルサ。 竹井さんランチ代貸してくれませんか財布忘れちゃっていいですよよかった明日ならえっあならいいですよ今日じゃなきゃ意味ないよですよねだから「レイクあるさは今日にこだわるえ最短即日振り込みなのそう急いでいる時にはレレレイイイクククがあるさと覚えておいてね レイクアルサのあるあるさ加計さん今度の週末空いてますか大丈夫ですよやったー何時だと都合いいですか24時間空いてますよえー来週もその先も「レイクアルサ」は24時間365日大丈夫土日も祝日もスマホで借り入れや返済ができるんですいつでもスマホで「レイクレイク」「レイクがあるさと覚えておいてね レあるある サ, のアルアルサ滝藤さんそれ何ですかこれは写真アプリでこれは動画アプリでこれは家電そんなにたくさんそうなんですでも一つにまとめた方が便利ですよえレイクアルサ」の公式アプリの e r s は申し込みから借り入れ返済もこれ一つでできちゃうんですしかも簡単安心便利オールインワンアプリといえばレイク・レイク・レイクがあるさ・アルサと覚えておいてね かささんん何ですか滝藤さんちょっと相談したいことがあるんだけど何ですかえっ、ー、とあっやっぱりチャットでもいいですか電話じゃなくてチャットの方が相談しやすくってですよねだから「レイクアルサ」はいつでもチャットで相談できるんです深夜でも大丈夫まで。チャット相談といえば「レイクレイクレイクアル あいやいやあっちもあるなあそんな時はアアルサちゃんアルササちちゃゃんん初めてならスマホで申し込むとご契約から最大60日間時速0円ご契約には審査がありますメイク・アルサー 次は、アルサイサはお申し込みやご返済がいつでもスマホで忙しくても大丈夫「レイクアルサ」「メイクアルサ」のあるあるさ さん、何してるんですか買ってきた DVD1 ヶ月で見ようと思ってえーこれ全部ですかそう一気に見しようと思ってもっと余裕を持てばいいのにえ余裕ですかじゃーん「レイクアルサ」はスマホからの申し込みでなんと60日間利息ゼ0円余裕があるなー長くて安心といえば「レイクレイクレイクがアルサ」と覚えておいてもあるレイク なあ新人新人と聞くとみんな優しくしてくれるだろうはい仕事を教えてくれたり早めに帰らせてくれたりレイクアウさだってそうだ初めてなら60日間のリソクゼロただな優しさに甘えているうちは一人前にはなスマホで始めればご契約から最大60日間利息ゼロ円ご契約には審査があります<笑> レレレバックパッカーさんや。レレレなんでレで歌う？レレレあださ。旅途中の休憩の風景ださ。レレレだからレは何？レレレレただの空を取る。わからん。レレレーええタクタ。バックパッカーが一番やっちゃいけん行為じゃん。レイク。レイクかい。こいつ借り取るやん。レはレイクのレだ。 分からんなんなんその顔お前昔からレイクやもんなうんレレレレレレがいつもお世話になっておりますレレレレわしから一言レイクご利用は計画的にお前にだけは言われとうないわしから一言レイクご利用は計画的にお前に言う資格はねえ レイクアンサはいおでとうございます。 レは レ, レ, でレはレイクのレジゃ耳元であさやくな レ, レ, レはレイクのレジゃ<笑>レイクアルサノブれはレイクのレジゃ耳元でささやくなレイクアルサよーいスタートレはレイクのレレイクアルサレはレイクのレレレイクのなんやこれまだ続けるこわレイクアルサ<音><笑><音><音楽><笑> レはレイクのレレはレイクのレ何やねんこれレ イ, レイクアンサーなんやこれレはレイクのレじゃレ der d レディディ デ, ィ デ, ィ デ, ィ デ, ィデレはレイクのレレイクアンサーレレレレレレレレはレイクのレレイクアンサー耳をすませよレはレイクのレレイクアンサー この後流れる CM でわしが何回「レ」っていうか数えてほしいそれの何が楽しい?「耳をすませようっとうしいの先生」「レラララレラララレレレレレ」「バックパッカーさんや」レラララ「レラララレラララレラララでレでととんレララララレラララレラララレラララレレレレレレレレレレレレレレレ えレイクたクった待って待って乗ったらあかんやろホテルまで旅わい正解は何回じゃ飲むいや知らんのかいディディディディディディディデデデデデお前が知らんでどうするあレはレイクのレレイクアルサ 待て待て待てそんな生き急ぐなわしらの動画見る時間ぐらいあるじゃろと聞いててバックパッカーさんやなんで「レラララ」レラララ で, レで打とうとんえっ レイクタクタっ待って待って乗ったらあかんやろホテルまで。旅はいい歌じゃんのみんな聴いてくれてありがとうなレレ レ, レキャラどうしたのブレー。レはレイクのレ。レイクアルサ。